近くになりました。お座りくださいということで初登場。<笑><笑>今日ののゲストの紹介 じゃあのゲストの紹介ですよ。わ<笑>かってます。<笑>なんで紹介したらいいんですか。<笑>普通に名名前と あ, あとポジション。ポジションは肩書はないないみい。なぜここにそう私たちなぜここにいらっるのか。<笑>えスリア先生です。<笑>なぜ今日こちらにお呼びしたかというと<笑>いつも撮影しているこの部屋がスリア先生のお部屋なので<笑>。 という こ, とです、はい、<笑>ここ1年間お世話になっている親です。あありとうあさあっていうことで、はいはい、今日のテーマ、えー、教育。 教育制度というか、教育制度、教育についてです。インドは話が長くなるので、<笑>まずは日本、ね<笑>えー、しかも東京から、中心から少しずつ。<笑>東京 高, 高知のコーチです。で、高校は、まあ、ケは日本の高校は、まあ指導だった、ね。<笑>じゃあ東京静岡課は。い<笑>。<笑><笑>まあ高校は多2年だけなので、うん。小中とかの話も、まあはい、はい。私東京なんですけど、ちょっと変わった、はい、中学校はちょっと変わったところで、うん、変わったところってわけじゃないんですけど、うん、あの。 同じ学年で24人しかいなかったんですよあちょっとちっちゃめなんですねていうかあのなんですか昔は住んでる地域によって学校って自動的に決められてたんですけどその制度がまあなくなって好きな中学に行くことができるようになったんですねで私の中学校はそれだけ人が少なかったっていうことは評判が悪い<笑>なっ<ん>て<か><笑>効率です<笑>効率です、はい<笑><笑> ただ、まあ、私はそこが一番近かったのでそこに行ったんですで別にでもそんな悪い学校じゃなかったんですけど行ってみたら<笑>東京なのにしかも東京で、ね、そんなに田舎の郊外の方でもないのに2四人<笑>それは無理やり2クラスに分けて12人12 人, 12人授業し人いいですねじゃあそれはあれもあれやるでしう大学にまう いけたいと何年あの留学の試験を受かったというのあれもあり ま, ありますあね。あでも中学校なんです。そう中学校はも。もう本当に家族。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>でもその二十四の中でもいろんな人いましたけど、<笑><笑><笑>普通の中学校のなんていうんですか尺ズみたいな<笑>まあありますね。<笑>すごくできるとかが全然。 やんちゃな子。そうそうそ う, そうです。そんな感じの中学校。スタンダードな学校ではないですね<笑>。<笑><笑><笑><笑>じゃあ小学校と高校はやはりその典型的なあの典型的というのはその人数的にはやはりその普通<笑>まあいわゆる普通のそ、ね。<笑>そうですね。40人。小学校もちょっと少なめでしたけど、まあでも普通ですね。1、うん、人クラス24人少ないですか。うん いや、一学年です。学年私のよ学年でクラスは十二人でした。<笑>でも一クラス二十四人であっても少ないと少ない。平均 で, で, で言えば日本の中学校のクラス何人くらいですか何ぐらい？何人ぐらい三十人ぐらい。あ、私私もあの高校はあの 一, ク、ね、一学年で四十人くらいだったので、私の高校もあの私立だったので、の で, でちょっと変わった高校だったんです、ね。 変わった高校でで一学年はもうで全員合わせて私入学した頃は、えー、200人だったんですけど今はもう普通に600700人、ね、なんですけども非常にその先生と全く、まあ、高校なんですけども全く同 じ, じ小規模小規模 で,、うんえー、で 先, 生の先生と学生がどっちかっていうとう家族になってるそうですよねああ、うん、そうなりました っっっっ<笑>高校じゃなくて小学校が廃校になって、うんあのまあ、住んでたその地域はその村今は町合併して町になりましたけど村であのしかも村の中の一番小さな小学校だったんで、えっと、全児童が私の時で40人ぐらい で,、うん、でそう。 小一から六、ね、小一から六まで四十人で、うん、まあ複式学級って言って、その例えば三年生と四年生が同じ教室に入って勉強するっていうこともやってます、ね。一人の先生が三年生と四年生を教える。うん、えゃいじゃあ一緒に見て、<笑>あのうちのね、来年まあ次の学級からがはい歴史を<笑>そ う, そう<笑>一緒になってそうですね。はい。 まあちっちゃかったんで、山村留学制度って言って、その、市から、えっと、1年間生徒が留学できる制度を採用してて、そのおかげで、まあ、30人のところが40人になったり元々、本当は30人だけど、何十人だったりして、留学ってその、同じコーチの中でそうそう、コーチでもいいし、他、ま、県、あ、からでもいいんですけど、とにかくその。外国 ててでもえー、<笑>日本から好きな、もし行きたくない。 じゃ あ, あのいや私のおじで、うん、あの他の州に一年くらい二年か二年くらいこの同じそのプログラムで中央政府のプログラムがあって留学しなきゃいけないっていうそ、ね、うん、留学はなかった、うん、あの親が負任してそういうあれがあったけどまあケンゼリアだまあちょっと間違えてたかった、うん、あそうですねちょうどその今の留学という形での一年間とかそういうのはなかった、うん、そう今のケンゼリ ア, アの話もちょっと 日本人の主張者ゃなから<笑>、えー、からないと思いますので<笑>、うんえー、っといわゆるその中央政府が、えー、中, あの中央政府公務員の子ども向けの、うんえー、学校を用の学校とあの各州の都市部に設置しているわけなんです。うん、でどうしてかというと公務員がずっとそ の,、うん、そのそ転勤とかで行くのでもどこの、えー、ですからそ の, その翌日の明日転勤の命令が出てきた人も。うん あの学生がね、えー、そのまま、その例えば、小賛だったら、えー、ケルラ州の小賛の警備、ケンデレアビディ ア, リアに入れば、もうシルバスも同じだし、カリュラムも同じで、あえー、あのだからその問題なく、その転勤ができる、それが警備、ケンデレアビディ ア, リアです、ね、す、うん。まあ、中央学校、中央学校っていうかで、かなりその教育シ ス, ステムも、えー、かなり高い。 育あ の, 教育あ の, 他 の, その例えば公立の学校を見ると。とは言えないえ<笑>、ねまあまあ、だからまあです、ね、国立の学校に関しては、現代向けで以外にはないんです。 自分の学校でずっとじゃなくて、えー、はい。留学を、はい、他の町の名古屋に、ジャワーッと名古屋でやるとか、はい。そありましたね。今はもうその企画はないみたいなんだけど。いや、私は、あの、バケツリューテもアラ大昔のことですよ、ねそう、87、89年ですね。89年に卒業 し, した。ああ、<笑>生まれたし。で、デイ<笑><笑><笑>それじゃあ、面白くさい。たまらないけど。あ サッカーもよくやっってて、てただ変わってるのがバスケットでやってた。サッカーもゴロボロになるまで使ってた。 フットボールだ、フットボールじゃない、あの、サッカーボールだ<笑>サッカーってサッカーボのバスケット<笑>難しいサッカーボールってサッカーボールサッカーボー ル, サ ッ, カーボールサッカーボールですねなんか違和感違和感フットボールフット ボ, ボ, ボ, ボ, ボールでいいね そ,、まあ、そんな学小学校で小学校は、その三つ、村の三つの小学校が集まる中学校があって えー、1学年に50人くらいで、まあ、2つクラスがあって、ね、25人、うん、で高校はマンモスでした<笑><笑><笑> 1学年7クラスの40人が<笑><笑><笑>学小学校はちょっと変わったんですけ ど, ど シャンティニクルンの小学は幼稚園から小学4年生まででで行ってたんすすけどもあルカタもですね西ベンガルののル、まあ、ーールがてた日のジの同じ<笑>本<日><笑><笑>西ベンガルのそうにあるタゴールが建てた、えー、西アワラティ大学の付属幼稚園小学校中。うん うん、幼稚園は何ですかねまあか他の幼稚園を見たことがないので分かんないんですけど小さな建物があってあとは全部木庭<笑>木があって庭があってみんな庭があっとて<笑><やー><笑>小学校は広い敷地に木がパワパワ回って埋まっててこの木は誰々先生 その木は大丈夫です。切ってやって、うん、その下がこうちょっとだけこうブロックでレンガでこう囲ってあるんですよ。小さく丸い丸木の下が。で、それが教室なんですよ。カラ 室, 室。そう。<笑>そ う, そうなんか五座を持ってってその木の下に座って青空教室。<笑>でも鳥の巣とか。はい。公開公開します。 黒に身がたんでしょ。<音楽><笑>そうそう。超<笑>ギリギリ虫<笑>が来たり、ハヌマンっていう大きな猿が来て妨害したり、まあ、いろいろ面白かったね。じゃあいきなり英文学から<笑>そ の, <笑>そのなんですかねその生物の授業になったり。<笑>た生物の授業あ<笑>のちっちゃい時生物じゃないですけど、うん、植物。あ、そうです。あのショットですね。そう。そういう時はなんか。 この校内を回りながらこの木は何々でいつ花が咲いてどんな鳥が来てとかこれ、まあ、あそこにいる鳥は何々がだけどねだか結構自由で、いきなり牛が来たら牛の足が来た牛は足が四本あのーんな感じで自由な分子でした雨が降ったら増やすえ、そうだ雨が降ったら濡れちゃう シャンズに消えたああ、たりは結構雨が降るあでもそれがですね、はい、そう、午前中で終わっちゃうんですよ。あで、まあ小学生の部はですけど、うん。で、その午前中に雨が降るっていうのは、本当に年に5、6回しかなくって、はい、だから、安くなることは、普通はの海に近いところは、ほとんどのまあインドの場合は、まあ、私、知ってる海外いるんですけど。うん 空気が重たくなって、うんあの、夜ですよ、夜とか晩、ですですね、朝早い時間とあ、ね、まあ、晩になって、日、うん、が沈んでいたら暑くて、その、午前中にものすごい暑い時は、あの、昼過ぎにいきなりこう、ね、こう嵐になるっていうことはありますけど、朝から降ることはまあ、雨季の一、うん、時しかないです。 部屋っていいうのは全然ないんですか小学生はあることはあるんですけど、えー、と中学生の部ぐらいあたりから部屋を使い始めます。 毎日きは楽しくて今年から日本の高校の制度でいうと、高校二2高3はちゃんと建物がありました。ああ、まあね、はい、インドでいうとプ、はい、プラス11とその他のはみんな、いろんな木の下か、ベ、えー、ランダか、外もですね、ちっといつはありますか、ねね、<笑>は楽しかった<笑>特に大きい。 あも落ちなないら見<笑><笑>がだからまあです、ね、季節折々の実が落ちてたりして冬になったらあんき。 夏はマンゴーで、みんなこう、鉛<笑>筆ケースに、ままま、そうそう、あの、塩と唐辛子混ぜた、うん、あははい、はい、そう、うん、持ってて、あの、マンゴーの林があるんですよ。うん、<笑>その、マンゴー。ミュージックのミュージカルさ あ, あ、まだ青いマンゴーがいっぱい落ちてるんで、<笑>それを拾って、皮 ああ授業なんか集中 で, できたんでですか、ね、ああ、でもそれが意外といい感じにできるですああでも そ, そういう環境でも集中できるあれがねわれる力を養える、うん、先生は黒板を一切使わないってことですか黒板使う人もいましたある教室っていうのは立てかけてあるだけですあっ木にこああ<笑>う使う先生もいました でも、使わないです。お話だけ。<笑><笑>あ、じゃあその、小学校は、小学校はそ の, のノートとかは あ, あるんですよ、ね、ノートにその…宿題。宿題じゃあその、学生はね、地名はい、地<笑>元。お机。お机。 あと、私たちの時代って、こんなス、スッ、スーツケースあースチールのボックスが流行りませんでした。したしたね、<笑>スチールのボックスがあって、えー、それを、カバンじゃなくて、私の持ってるカバンはカバンじゃなくて、こういうスーツケースみたいな。アルミの。アルミの、そうそう。え、そうなんですか。そうそう持ってなかったんですか。普通っていうかカバンでした、もう、まあ、今のような革じゃないけど、そんな。 もっとその惨めたんな。って い, う<笑>いや本当は僕も持ってなかったですよ<笑>、うん、ああいうスーツケースは田舎っぽいなっていうイ<笑><笑><笑><笑>メージが<笑><笑>、ね、結構みんなが持っててそれが机代わりになってます<笑>じゃあ今のスーツケースと同じような今のスーツケースというよりもあの、まあ、大体あの事務所あの行く人というかのサラリーマンが使うような かカバの大きさ、大き さ, さでもう少しまあ高いというかこれくらいですいやもうちょっとあるんじゃないですか私の時はこれくらいです、えー、それは小学生だから<笑><笑>とか本だよえ中はもし、えー、高校もつか 使, 使ってたんですかいや高校は使ってなかったと中ですね、えー、いやでも面白いですよね、うん 学生がススーーツケースを持ってこ<笑>、ね、ていも<笑> そ, その時やのサラリーマンもブリッキスメというものを使ってた感じ月も使ってた感じ大人が使う技法を使 い, が い, いのか<笑>たがりの大人の真似というかそうですね昔ビールとかついてなかったんですよね旅行用のそのかばん も, も自分が大きかった時は気をつけて。<笑> 日本はね、みんなランドセルランドセルフ最近いろんな色がしかもランドセルって高いんですね、はい、そうですね、まあ六年間使うんでね同じ量えー、高いみたいです ね,、えーですねえー、今度は毎年新しいのを買ってみる あ, あ、そうなんカバンですか、うん <笑>そうそうそう私もそうい う, いそうあのなんか毎年がかバんだけが、一って買ってくれるんじゃなくてですね、買ってもらうんですよ。<笑>だから穴が開いてなくても、自分で穴を開けて。 人で<笑>で私の家族あと2年大丈夫だよ。<笑><笑><笑>